でそれでは、えー、と一応ですね、あのここで、本当はその多倍長数の乗、まあ、算いや序算といった話題もあるんですが、先にその少し多項式の話に進みたいと思います。えー、となぜならば、そのあのうんと多倍長数の乗、まあ、算や 序, 序算というのは、実はあのたこの一変数多項式 の, あの 乗、まあ、場とちょっと結びつきがあるものですから先にそのまあ多項式の加減乗場一連数多項式の加減乗場 の, あのアルゴリズム計算についてちょっと説明しておきますえですのでえとテキストを持っている人はあの先ほどの続きの17ページからあの見てくださいまず最初にそのテキストのセクション 2.2.1 のその多項式 の, あの表現と加算という話から説明していきたいと思います 一応、まず記号の準備をしますけれども、ここではその R を可観感としまして、それから R の XYZ ですね、これを大括弧で囲ったものを変数 XY から Z を持つ R 上の多項式全体というふうに表します。で、一応、この辺は、まあ多分2年生の代数の授業などでも扱ったと思いますけれども、 えっとまあ、この R が今、可かんですの で, で、この多項式にも加減乗算を定義して、まあ、あのこの多項式はもうかかをなすということがわかると思います。で、えっと、当面はですね、あのこれから先はあの変数を x という一変数としまして、それから、係数をあの整数感 z として話を進めます。まあ、で, いいですか。はい。で、えっと、 多項式に関するあの言葉がいくつかで、特有の言葉が出て き, てきますので、まあ、それをちょっと確認しておきましょう。うんまあ、AX をですね、その X の、うん、と整数係数の一変数多項式としまして、まあ、N 字の多項式とします。でその係数が、まあ、こういう形でですね、A の N 乗 XN 乗からあの A1X プラス A0 という形で表せているものとしましょう。でこの時に えー、といや4つ言葉を定義しておきます。まあ、もしかすると、これまでの台数でも出てきているかと思いますけれども、まず、えー、AX の主項ですね、これはあの N 字の項をあというものでして、で記号ですと、TheReadingTerm というあの英語の頭文字を取って LT の A というような書き方をします。 で次に、この ax の主係数、これは主項 の, の係数部分なんですが、この an ですね。この n 部分を、えっ、ー、と、記号では lc と書きます。リーディングコエフィシェントの英語の頭文字を取って lca というふうに書きます。で、まあ、3番目は、これ N の次数ですね。あのまあ、この場合 n g の多項式ですから n なんですが、デグリーの頭の文字を取ってデグ a というふうに書きます。 で4番目はあの AX がモニックっていう定義なんですけれども、これはあの AX の, あの主係数が1であることを表します。まあ、以, 下あの以上その、まあ、言葉の確認ですね。で、えっと、一応この授業におけるその一変数多項式の、まあ、計算機上での表現ということで、えっとまあ、AX, が AX が今は こ, のこちら の, 通りその、えっとおり N 字の 一変数多項式を与えられた際に、えー、とこれをそのこれからアルゴリズムなどで扱うときには、えー、とまあ A0 ですね定数項からえっとまあ小べきの順に係数を並べていって、えー、と普通の括弧でくくったあの形であのこの一変数多項式を表すことにしますので、えー、と覚えておいてくださいあの一応通常ですとあの普通多項式を書くときには項べきの順で項を並べますが あの こ, れあのこのアルゴリズムで括弧で括って係数を並べるときは、正べきの順で並べる点に注意してください。でそこでまずあの、今回の授業では、その一変数多項式の加算とのそのアルゴリズムをあの考えてみます、示します。で、えー、今回その、まあ、一変数多項式の加算として取り上げるのはこう い, こういったものなんですけれども。 まあ、AX と BX という2つの一年数多項式がありますと。で、共に次数は K 字の多項式ですと。で、係数はそれぞれこのスライドにありますような形で表されるというものとします。で、この AX と BX に対して、この AX と BX の和となるこの CX ですね。CX をまあ計算したいということです。で、これを実際に求めるアルゴリズムをまあ書いてみましょうというわけです。 でうんとまあ、あの今回はその 最, 初最初というか、まあ、うんと多項式扱う最初の方なので、まあ、アルゴリズムの先に出してしまいましたけれども、まあ、アルゴリズムをどうやって作るかというのを皆さん考えた時にです、ね、その大体、えー、と我々今までその、まあ、多項式をあの加減乗場を筆算でやったのは大体、まあ、中学か高校ぐらいからと思いますが まあ、そこでやっているこう筆算をですね、こう思い浮かべてもらえればいいんじゃないかと思います。で、ここにその一線数多項式の加算のアルゴリズムをあの書きましたけれども、うんと、一応ちょっと先頭から見ていきましょう。えっと、入力としては、あの、AX と BX という2つの多項式がありますと。で、先ほど説明しましたように、あの、多項式の係数をですね、あの、並べた括弧でくくった形で表しています。で まあ、出力として Cx を出力したいと。で、Cx は Ax と Bx の和であるという形にします。で、あので、やってることは実質、本質的にはこのステップ1だけなんですね。で、これ何やっているかっていうと、あの、i、フォア分で i が0から k までつ動かしますので、そ の, その i 字の項の係数を加えなさいと。Ax と Bx の i 字 の, 項あの係数を加えて、それを Cx の i 字の係数にしなさいということをやっているだけですね。ですので、それは皆さん、我々がその一連セタ公式の加算を筆算で書こうと思ったときに、こう、ax の係数をバーっと書いて、BX あ、ax をバーっと書いて、bx をバーっと書いて、で、それで、定数項から順番に、こう、係数を加えて、和を取って書いていったのと、全く同じことをやっているにすぎません。で、最後、2番目のステップでは、その、 えー、と得られた結果をですね、この並べて、まあ、Cx を表すデータとしてこう返すということをやっております。ここまでいいでしょうか。で、まあ、アルゴリズムを考えましたら、あ, ーとあ、そうか、その前、それで、今はこういうアルゴリズムを示しましたけれども、一応何点かの注意があります。で 今書きましたアルゴリズムはですねこう皆さん見て分かるように A と B の次数が等しく K 時の場合を想定してアルゴリズムを書きましたが現実にはその A と B の次数っていうのは異なる場合もあるわけですね。そうしますと A と B の次数が異なる場合には今のアルゴリズムでは不十分な点がありますのでそこら辺はそれに合わせて各自でアルゴリズムを対応拡張する必要があります。 それから2番目なんですけれども、この次のスライドでその一変数多項式の加算の計算量を評価しますが、入力多項式の各係数ですね、この係数は一般にはこの授業では多倍長数が入ってくる場合 も, も含めて考えます。ですので、計算量を考えるときにはまず最初にこの係数がそうですね、1ワードの 整数である場合を考えてでそれからあの少し拡張して、まあ、係数が多倍調の場合の計算量も考えるっていう風に進むのが、まあ、自然なやり方だと思いますけれども一応あの一般的にはその、えー、と各係数が多倍調数で入る場合もありますので、まあ、計算量評価をする場合にはその先ほどですね今日の授業の最初の方でやりましたその多倍調整数の加算の計算量も考慮してあの計算量を見積もる必要があるという点に注意してください。 ということで、まあ、それを踏まえて、えっと、今日の最後の話題として、この一変数多項式 の, あの加算の計算量を見積もります。で、えっと、先ほども述べましたように、このアルゴリズムはですね、あの我々がその筆算でその多項式の和を計算したときのことを思い出せば、それほど難しくはないと思いましたので、まあ、こういう図を用意しましたけれども、えっと、例えば AX と BX、 えー、K 字の多項式を加えようと思います と,、えー、とそこで実際にその数の四則演算で行っているところっていうのはこの、えー、と1行目のステップですね1行目のステップでこの A と B の I 字の項を加えてその和をまあ C の I 字の項にしていますでこれを表したのはこの図なんですけれども、まあ、それぞれまあ A0 と B0 を加える A1 と B1 を加えるっていうことをずっとやっていきまして えー、そうしますと、加算がちょうど k プラス1回発生することになります。ここまでいいでしょうか。えー、ということで、えー、っと、本質的に、その、この、一変数多項式の加算で行っている数の指則演算というのはこれだけですので、そうすると、まあ、一変数多項式の加算の計算量は、えー、っと、まあ、オーダーの k ということで、あの、まず評価することができます。うんと、そうですね。で、ええー。 まずその加算の係数回数がこうやって評価できるということですね。で、えー、ともしこの、えー、と与えられた多項式 A と B の係数がですね1ワードの単精度の数であれば単精度 の, あの1ワードの指則演算に基づく計算量というのもこのオーダーの K そのものになりますけれども。 えー、と一方で、その、もしですね、この ax と bx の係数が多倍調数で与えられていた場合はどうなるかというと、この時は、その、こちら下に書きましたけど、その、各項の係数の計算量というのは、その、格好の多倍調数の長さに比例するということが言えます。で、えっ、ー、と、今、下の方で書きましたが、うんと、これは、あの、例えば、えっと、j 字の係数ですね、a の j とか b の j の、 J 字 の, の係数を、あのー、加える時の計算量なんですがえ今日の授業の最初の方でありましたようにその多倍長数 の, あの計算量っていうのは そ, のそれぞれの多倍与えられた2つの多倍長数の長さに比例するということをやりましたですので、えっと、例えば AJ の長さ BJ の長さっていうのはあの前回の授業でありましたように連の AJ とか連の BJ っていうふうに表しましたのであのワード数ですねですので しかもその多倍長数の長さがえと一応異なる場合も想定してうんとまあこの場合あの一応最大値を取りましたけれどもまあこういった形でその各項の係数の計算量を表すことができます。で そうしますと、えー、ともしですね、その与えられた係数が多倍長数であるとしますと、まああの、多項式全体の加算では、その各項の係数の多倍長数の長さ の, あの和に比例することになりまして、でえー、とここにありましたように、その各項の係数の計算量がもし多倍長であれば、こうなると言っておりました。でこれを えー、J が、あのー、0時から K 時まで繰り返しますから基本的にはこれを全部加えるっていう形になるわけですね<笑>で。これはまあ一般的なその係数が多倍長数の場合のその一変数多公式 の, あの計算量の評価となります。でもし係数が全てあの単精度すなわち1ワードの数であれば、あのー、先ほども指摘しましたようにこのオーダーの K ですね計算量としてはオーダーの K ということで これは何を言っているかというともし係数がすべて単精度ならばその多項式の K 時の多項式の加算の計算量というのはその多項式の次数に比例すると次数 K に比例するということが言えますそれからもう少し細かい話なんですけれども係数が多倍長であっても例えばその係数の長さが全部同じで M ワードだったとしましょうそうしますとこの あのスライドの式の表現はもう少し簡単になりましてあの、オーダーの mk という形になります。ですので、この、もし係数がすべて長さ m ワードで、K 字の一変数多項式だったらば、その加算の計算量というのが、えー、と多項式の次数と、それから各係数のワード数の積に比例するというふうに言うことができます。 えー、ということで、はい。えー、と、まあ、あのー、その、今日はの計算量の、あのー、話を中心にしました。で、あの計算量はですね、基本的に、あのまあ、今日何回、いくつかの例で見せた通り、あり、アルゴリズムを見ながら、そのアルゴリズムの中で、その単位とする計算ですね、えーっと。今回の例ですと、その1ワードの 数の取得演算が何回行われているかっていうのを地道に数え上げる作業になります。で、その上で、えっ、ー、と、それを、あの、オーダー、まあ、今回みたいにオーダーで評価して全近的に、その、計算量がどういう性質を持つか。例えば、今の例ですと多項式の次数に比例するとか、あるいはワード数に比例するとか、まあ、そういった形で、こう、評価していくというのが、まあ、あの、計算量の、あのー、 見積もりりの基本とととなるということを今日やりましたであとその例として今回はその一変数多項式の加算のアルゴリズムを紹介しましてでその一変数多項式の加算の計算量の見積もりを行いましたで次回の内容なんですけれどもこの一変数多項式に関するアルゴリズムとして法難法という方法を紹介します。で そのコーナー方法の応用としまして、えー、と皮膚の整数の二進数から十進数への変換、それから小数や分数の二進数と十進数の間の変換といった話題について取り扱いたいと思います。ここまあ、でよろしいでしょうか。じゃあ、えー、と今日の講義はこれで終わりにさせていただきます。もうお疲れ様でした。